ですあそれでは、えっと、始めさせていただきたいと思います。えー、私、えっ、ー、と、極域環境データサイエンスセンターの、えー、田中と申します。えー、本日は、この、えっ、ー、と、アミタというプロジェクトで、えっ、ー、と、開発している、えー、統合データサイエンスプラットフォームについて、えっ、ー、と、ご紹介させていただきたいと思います。私自身は、えっ、ー、と、極域環境データサイエンスセンター及び、えっ、ー、と、局地圏ですね。 の方に所属しているんですけども、この話に関しては、えっと、もう少し広い範囲ですね、分野横断的なデータを扱うという、そういったプラットフォームのご紹介になります。で、えっと、本日の話の内容なんですけども、まずはプロジェクトの目的、それから活動内容、体制について、簡単にご紹介させていただきまして、統合データサイエンスプラットフォームの紹介ですね、をメインにお話しさせていただきたいと思います。それから、 今後の展望とまとめをお話したいと思います。で、まず、えっと、このアミダというプロジェクトなんですけども、えっと、2018年に始まったプロジェクトで、今年で3年目となります。で、このプロジェクトの目的なんですけども、えっと、多様な分野のデータの公開とか利活用のための手法やノウハウを構築して、オープンデータとかオープンサイエンスの促進に貢献したいと。 ということで、えっと、特にですね、一種とか、一種、一種分野の、二分野のデータ間の、まあ、関連性を計算機によって導出して、まあ、新たな知見を得るような、まあ、データ、いわゆるデータ駆動型科学の推進に貢献したいと。で、そのための、まあ、テストとして、まずは、こういった多種多様のデータを、のメタデータとかですね、実データを統合的に扱えるような統合サイエンスプラットフォームというのを、えー、作りまして、えっと、それに、まあ、 局地圏が持っている、まあ、局域の様々なデータですね。えっと、ここでは中空圏、気水圏、地圏、生物圏と書いてますけど、まあ、いわゆるオーロラのデータだったり、気象のデータだったり、えー、隕石とか岩石のデータだったり、それからペンギンとかですね、そういった生物のデータだったり、まあ、そういった多様なものに適用できるかどうかというのをまずテストしてみましょうと。そういう、えっ、ー、と、えー、プロジェクトになります。で、えー、活動内容なんですけども、すいません、えー、スライ、 ポイントがあった方がいいですね。えー、まず、えっと、一つはデータサイエンスの推進ということで、データマネジメントですね。まずはプラットフォームを作りましょうと。で、いろんなデータを扱いましょうと。で、二つ目は解析の強化とかデータ駆動型科学の創出ということで、まあ、いろんなデータの相関性を取ったりするような手法をまあ作りましょうと。 で、それから、えっ、ー、と、局地圏のデータを、えー、まずは公開するっていうことで、データの掘り起こしですね、既に公開されているものはいいんですけども、それ以外のものを公開していきましょう。それから、えっ、ー、と、図書館との連携で、まあ、メタデータの品質向上とか、あと、日本語化を行いましょう。それから、えっ、ー、と、データサイエンス推進の発展イメージの検討ということで、まあ、NII と、えっ、ー、と、国立情報学研究所ですね、の、えっ、ー、と、インフラ等と、えっ、ー、と、協力してやっていきたいということで、これらの連携について、えー ディスカッションをしていますで、プロジェクトの体制なんですけども、えっと、私と、あと、これ、このプロジェクトはですね、えっと、えー、<笑> DS だけではなくて、えっと、都大学と の, あの連携プロジェクトになっていまして、え九、ー、大の安部さん、それから、えっと、明大の梅村さん、 それから局地圏の情報図書ですね。図書会員の斉藤さんといった、こういった、えっと、ま、ば所属はバラバラなんですけども、そういった方たちが、えっと、所属、えっと、入ってやっているプロジェクトです。で、外部アドバイザーとして NII の南山さんとか、明大のシンボさん、それから等数圏の中野さんとかに、えっと、入っていただいてます。あと、共同研究でですね、えっと、高専の方々とか、大学の方と、えー、 ちょっに使ってもらって、まあ、検証、フィードバックをしてもらおうということで、これは共同研究で行っています。で、まずは、このデータサイエンスプラットフォームの概要について、えっと、大まかに説明したいんですけども、えっと、この青で囲んでいるところが、えっと、我々がやっているところでして、統合データサイエンスプラットフォームというのを開発しようとしています。で、この中では、まあ、えっと、いろいろ集めてきたデータのですね、カタログというか、メタデータの表示、 それから、えっと、で、えっと、データの相関性の計算ですね。そういったことを行って、ユーザーにですね、えっと、実際にデ実データ、それからカタログデータ、メタデータですね、を提供する。それから、えっと、データの関連性を提供するというのが、全体の流れになっています。で、これをするにあたって、今回はですね、局地圏からデータを、ま、局地圏のデータを公開させていただいて、 したり、あの、すでに公開されているものを取り込ませていただいて、こういうことをやっていると。それから、それ、それ以外のドメインのデータベースですね。えー、北極のデータベースだったり、超高層のデータベースだったり、そういったところのデータですね。っていうのを、えー、取り込んで、まずはテストしていると。そういったものになります。で、えっ、ー、と、こちらがですね、えっ、ー、と、実際のあの、えー、実際に作った、えっ、ー、と、サービス、ウェブサービスのトップページとなります。 で、えっと、一応こういった、えっと、URL で、えっと、をつけてるんですけども、今のところちょっと一般にはまだ公開できる状態にはなっておりませんで、えっと、今は関係者公開っていうことで、えー、行っています。で、えっと、一つ特徴としてはですね、まあ、異分野のデータ、えっと、例えば、オーロラのデータだったりですね、いろんなペンギンだったり、岩石とかそういったデータを同一システムで表示することができて、あと、英語と日本語両言語に一応対応できる。 というところが特徴となっています。で、例えばですね、こういったところに、えっと、フリーワードで日本語、英語で、まあ、例えばペンギンとかっていう検索ワードを入れてもらうと、あの、登録されているメタデータが出てくると。まあ、これ、今表示されているのは、これ、標本データが表示されていますけども、こういったあの局地権の、えー、っと、で、公開されているというか、登録されているメタデータが検索できると。 で、えっと、キーワードやカテゴリー検索で、まあ、隣接分野のデータに接続していこうということです。それからですね、えっと、メタで、さらに、えっと、こちらの、例えば、えっと、こういったところの、えっと、データをクリックしていただくと、あの、そのメタデータの、あ、中身のメタデータが見えまして、え、これはどういったデータですというふうな情報が、えっと、を見ることができます。 ここでは、えーと、昭和基地の自、えー、力系ですね、誘導自力系というものの、えー、データの説明が、まあ、見る、を見ることができて、移動経度どこにあって、まあ、どういったデータポリシーで、えー、と誰があの所有者でとか、そういったことが、えー、日本語、英語両方で見れるようになっています。で、メタデータフォーマットとしては、えー、と複数一応扱えるようにはしていまして、今のところですね、ISO、 というメタデータともう一つスペースという超高層の標準的メタデータですね。あと DIF っていうのも可能なんですけども、今のところそちらはあまりちょっと使い勝手が良くないということで登録はしておりませんけども、今のところこの二つのメタデータを中心に登録をしています。これによってドメイン特有のサイエンス情報を保持したいと。 ということです。あの、えっ、ー、と、一般的なメタデータだけではなくてですね、ドメインのメタデータもここで保持していこうと、そういった、えー、コンセプトです。でそれから、えっ、ー、と、こちらはですね、さらにそれを、えっ、ー、と、さっきのメタデータ表示のページをたど、えー、っていきますと、えー、実際に実データを、えー、とダウンロードできたりとか、あと可視化データが見れたりっていうふうなページ を, を見ることが、 できるようになってます。で、実データに関しては、今は分野標準フォーマットで公開するということにしておりまして、えっと、例えば CDF とかネット CDF とかっていうのは、えー、超高層とかですね、えっと、気象分野のまあ標準フォーマットでして、自己記述型のフォーマットになってまして、えっと、一般的な研究者はこれを使って研究ができますし、まあ、ASCII に変換して、えっとダ、ダウンロードすることもできるということに、 そういった仕組みを取り入れています。時系列データに関してはこういった ク, ロッ ク, クイックルックのプロットを自動で作って表示することもできます。もう一つ重要なところとしてデータ の, その関連性の計算というところなんですけどもこちらはアミダのシステムなんですけどもこれまで紹介したそのデータの公開システムですね。だけではなくてその実際に相関性を計算するような えー、ところを今、えー、今年度、今開発しておりまして、えっ、ー、と、サービスの、まあ、使い方としてはですね、あの、データ提供者が、まあ、一般的には研究者とか大学院の、あ大学の教員の方が、えっ、ー、と、えー、実データを提供していただいたら、えー、我々にですね、提供していただいたら、それを使って、まあ、我々が持っているデータと、まあ、相関等を計算して、えー、 その結果を、まあ、えっ、ー、と、本人にも返し、えっ、ー、と、エクセルとしエクセルファイルで返しますし、それと同時に、えっ、ー、と、テーブルとして、えっ、ー、と、こちらの公開システムに入れて、まあ、そのデータの関連性を表示するという風な、えっ、ー、と、流れが、あ、こういった流れが、まあ、一つのサービスのやり方かなというふうに考えています。まあ、ここで、まあ、一つ重要なのは、えっ、ー、と、これも勝手に、えっ、ー、と、できるっていうものではなくて、やっぱコーディネーターの方が必要で、えっ、ー、と、まあ、どういった、えー 計算をすれば、まあ、お互いに有用な計算になるかとか、で、そういったことを、まあ、コーディネートするような方が、まあ、必要だろうということで、えっと、まあ、将来的にはですね、こういったコーディネーターの役割が重要になるというふうに考えています。で、これはですね、実際に相関を計算した、で、エクセルで出した例を、えっと、ちょっと拡大したものなんですけども、えっと、上のこの表はですね、時間データ、時系列データですね。 ここではあの気象のえっと太陽放射のデータ、えっと南極の北橋屋浜というえっと湖のところのえっと太陽放射のデータをとですね、他のいろんなデータのえっと相関性をと、相関をとって、ここでは簡単な相関なんですけども、その相関高いものをまあ表示していると。で、この下はですね、隕石のえっとバルク成分データというのがありまして、それをちょっと、えっと、 隕石のあと山口さん、PI の山口さんからちょっと提供していただきまして、えっと、それの、えっと、お互いの隕石の間の成分の、まあ、相関、えっと、関連性ですね、を、えっと、計算して、えー、やっぱり表にしたものです。まあ、同種の、こういった時間連続とか成分同士の、あの、えー、同種のデータに関しては非常に、えっと、わり、比較的簡単に、まあ、こういった計算ができますので、えー、こういったことを、えー、っと、やって、まあ、 あの、やっていくんですけども、ま、異なる分野のデータに関しても、えっと、こういった、あの、相関計算を行っていきたいというふうに考えています。こちらは、えっと、融合計算の結果の表示の例なんですけども、こちら、さっきの、えっと、悪く成分、隕石ですね。の、お互いの間の成分の相関性を、えっと、表示したものです。まあ、あの、近いところにあるのが、あの、似たような隕石で、あ, あ、これ、番号がついてるのは隕石の ID 番号になってまして、 えっと、こういった、あの、ことができると。で、互いの関連性の表示には、えっと、ま、ざまな手法があるので、ま、ちょっと今のところインターフェースがまだちょっと検討段階なんですけども、共同研究を通じて、ま、よりユーザーフレンドリーなインターフェースにしていきたいというふうに考えておりまして、ここは来年度やっていこうというふうに考えています。で、もう一つは、あの、同種のデータは、あの、もちろん、あの、相関取ったりするのは簡単なんですけども、 えっと、異分野のデータですね。に関しては、やはり、あの、どういった 目, 目的とかですね。えっと、そのデータの質とかによって、まあ、前処理とかが必要で、まあ、そういった前処理をどう一般化していくかとか、えっと、まあ、PI の希望をどう取り込んでいくかとか、そういったところが、やはり、どうしても課題になるということが、えっと、分かっています。えっと、こちらの表はですね。すいません、まだ実感は大丈夫ですかね。えっと、こちらの表はですね、 えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、データの掘り起こしに関してです。えっ、ー、と、局地圏のデータをこれまで、えっ、ー、と、いろいろ公開したものと、えっ、ー、と、このデータに取り込んだものですね。すでに公開されているもので、取り込んだものとか、あの、我々の方も協力して、公開して取り込んだものが書いています。でただし、この赤字のところは、ちょっとこれ、まだこれからの部分です。で、えっ、ー、と、 見て分わかりますけども超、えーと、超高層のデータとか、気象のデータですね。それから、地、えー、見っていう、えー、と隕石だったり、岩石だったり、そういったもの、それから生物ですね。ちょっと生物の方はですね、なかなか、ちょっとこの、えー、とデータとして取り組みが難しいんですけども、とりあえずやれるものからやっているというところになります。まだまだちょっとデータとしては少ない。えー、と実際その実データのファイルフォーマットの変換とか標準化っていうのは非常に高コストになりまして、えー、と まあ、人も必要ですし、非常に、えっと、大変な作業ということになります。で、えっと、今のところこれをいかに、ま、簡単化できるかというか、標準化できるかというところで、えっと、苦労しているところです。で、PI に、やり方としてはですね、PI に個別にインタビューを行って、ま、適切なフォーマットですね、どういったフォーマットがいいのか、分野標準のフォーマットに変換する方法を検討しまして、ま、実際にそういったフォーマットに変換して公開するということですね。 で、もう一つはメタデータのキュレーションですね。えっと、メタデータの質をどう、えっと、保証するかということで、このキュレーションが、えっと、重要ということになります。で、えっと、こちらはですね、データ公開のサービスフローなんですけども、今こういった形で、えっと、こういった流れでですね、えっと、データを公開していくんですけども、えっと、我々この、えっと、アミダというところで、まあ、システムだったり、あと、キュレーターですね、こちら、あの、 図書の斉藤さんが中心となって今、キュレーションを行っておりまして、えっと、こういったところでチームとしてやっていると。で、このコーディネーターっていうのは、今ですね、えっと、局地県に対しては、この局域環境データサイエンスセンターというところは一応、コーディネーターという役割で、私を中心にやっているということです。で、データが、えっと、提供されたら、ま、あの、コンサルをして、どういった形でデータを公開するかというのを決めて、最終的に実データをストレージに 公開したり、あとメタデータを作成したりですね、それの補助をしたりとかっていう風なフローが、この中に書かれております。で、えっと、ここ特にですね、ここのストレージの部分でデータ公開なんですけども、局地圏では、えっと、大部分は局地圏内で公開しているんですけども、えっと、一方でですね、あの、NII と連携して、なんかデータをうまく公開したりできないかということも考えています。で、そちらが、えっと、こちらでして、え、っと と、NII の RCOS というところと、まあ、連携させていただいて、えっと、ジャイロクラウドですね。えっと、次期ジャイロクラウドでは、えっと、実で、データの公開もできるということでして、えっと、そちらの実証実験というものに、えっと、このプロジェクトで参加しまして、えっと、実際にですね、極地圏の、えっと、例えばこれ隕石のデータは、バルク成分データ、先ほどお見せしたバルク成分データを、 そのジャイロクロワードで、公開したら、どういうふうになるかというふうなテストです。で、実際に、こういった形で、プロットが、クイックルックプロットが見えたりですね、ダウンロードができたりみたいなことが、できるようになるということで、将来的にはですね、自分たちのところのだけではなくて、この NII と連携して、まデータを公開しつつ、 えー、連携してやっていこうというふうなことで、こういったテストも、えっと、行っております。で、最後、あの、今後の展望なんですけども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、やはり、えっ、ー、と、機関や分野をまたいで新しい科学成果につなげたいということで、我々がこれまでに開発してきたシステムとか手法をですね、えっ、ー、と、まずは、その、ロイスの DS のセンターとか、 えっと、あるいは、えっと、他の多大学とか研究機関ですね、学会とか持っているいろんなデータに、ま、まずは共同研究ベースで、ちょっと、ま、試させていただいて、実際に使えそうかどうかっていうのを、えっと、やってみたいということですね。で、ま、例としては、えっと、文献における、えっと、こういった地球物理のデータの記述ですね、そういったところから何かできないか、それから地球環境が社会に及ぼす影響っていうことが、 なんか、え、できないかと。それ、まあ、タイムリーなところでは、南極の隕石とハヤブサが持ち帰ったサンプルを、まあ、比較してみるとかですね。まあ、そういったことが、まあ、かまずはできるだろうと。で、こういった、あの、データサイエンスの推進に向けた連携活動を行っていくにあたって、今、ちょっとやっぱ課題だなと思ってますのは、やっぱこれは、えっと、まあ、えっと、我々だけというよりは、まあ、いろんな大学とかですね、高専、あの、研究機関、 等の外部機関とですね、うまく連携して、こういった活動、データサイエンスの推進活動というのを、ビジョンとか問題点を共有して、連携協力体制や仕組みを構築していくことが重要であろうと。例えばですね、メタデータのキュレーションをするのには、大学の図書館等との連携というのが非常に重要になってくるだろうというのが、えっと、我々の考えているところです。で、これまでの あま、これでまとめなんですけども、まあ、これまでの成果としまして、極、まあ、域データに代表される、まあ、多様な一種データを統合的に扱える統合データサイエンスプラットフォームっていうものの、まあ、ベースがですね、まあ、ほぼ完成しつつあるということで、えっと、イブやデータの関連性の導出ですね、この部分がやっぱりちょっとなかなか大変なんですけども、まあ、これをうまく、えー、っと作ってですね、えーっと、データ駆動型科学による、えー、っと新しい発見の可能性をにつなげたいと。 いうことです。で、まあ、今後の展望は先ほど申しました通り、まあ、我々が、えっと、これまでに構築してきたシステムとか手法とかノウハウっていうのを、えセンターとかですね、いろんなところに、え試してみて、えっ、ー、と、実際に、えっと、どういった効果があるのかっていうのをちょっと試していきたいと。で、それから、えっと、大学とか学会ですね、図書館等と連携して、まあ、コンソーシアムをうまく作って、 えっ、ー、と、仕組みづくりとか、あと人材育成ですね。そういったところを、まあ、行っていくことが、まあ、非常に重要であろうと。まあ、これは、今後の課題という意味で、えっと、書いたんですけども、まあこれ、こちらは、まあ、えっと、ロイスの、えっと、理念とも合致してますので、えっと、こういった活動っていうのは、えっと、ロイスが中心になって行っていけばいいんじゃないかなというのが、今回のお話です。以上です。